三曲五本番開始です。皆さん手配を開けてください。ドラはなん。ドラドラですね。か<笑>いドラドラじゃないですか。はい、じゃあ、引いてみて。はい。まあ、これもね、まあ、ドラのなんって、やっぱり相当競技麻雀とかアルティルールで。 簡単に出てくる灰じゃないいわわけけでですよがが赤がなななんで、はい、なので、まあ、何をつかなくても上がれる役を作るのが一番手っ取り早い作戦、うんうん、ということは、まあ、これはね白髪重ねるか一、うん、日3の3色とかちゃんととかですよねなのでまず第一打はシャアから切りますオタカゼの役にはならないいらナそうなから、はい、ピンズで染めはないんですねピンズで染めは伸びたらありますよねワンレアンワーワンレア ン, ン, ン, ンズをつけてって今んとこはないですけど まあ、ウーピンチーピンとか入デてピンツがこの後伸びてきたらありますね。はいいやー、かなり親番粘れてますよ。粘ってね、5本場ですね。本当ですよ。一時はもうギリギリの形式展開がちょっと懐かしいぐらいになってきました。<笑>ね、9番統一になりましたね、はい。これでね、まあ、もうちゃんタがちょっと見えてきたんですよね。ペン3ピン入って、カン・ウーピンとかのターツを外せば。ただね、白髪、これもういきなりカン・ウピンが嫌うほどの手ではないので。はい 自配から切っていきますね、うんうん、かなり素直にいきましたね、うん、ただちょっともうかなりちゃんと僕は意識してますね3色というかう下のソーズにくっつけてのローピンスーピン外しッかなり狙ってるんでペン3をチーするかどうかを結構悩んでますね今回は早い順目の仕掛けもあるのかうーん2ワンが来たこれも微妙ですねまあこの後のね3ワンもあるんでこれ微妙なんで 三差しを取りこぼすぐらいだったら初取りこぼす方が嫌なんでワンそのままつもりいりますおーなるほどより3ワンのあと後で、ね、3ワン待ちになったときにちょっとね、流れやすいように。何、うんうんまあ、は相当泣けなそうなんで、もうん、ちょっと自力で、あっ、これ、来ましたね。3色ですね、はい、これが狙ってた感じだったんで。 なななりますと、はい、孤立牌なのかピンズなのかもうこれはもうカウピンのターツに全く魅力がなくなったともうあの役が崩れてしまうし、うん、何がなくても上がれなくなってしまう何がないと上がれない仕掛けとなってしまうのでもう初重なった時はより嬉しいし安全度も初の方が高いのでこっちから数ピンからいきます4から四からまあ3が待ちになった時にね、うんうん、4六ってきた方が3が絡んでないケースがあるんで。 ピンズが少し上めに感じますもんねその方がそうなんですんなのでこれは全部やっともう仕掛ける準備が整ったというかおーいいですねおでもありとあらゆるもの仕掛けていくんですよねそうなんですね、うん、Q1 も仕掛けますね今のところ仕掛けるのは Q13 ピン3ワンなんですねはい4種類これはいいですねできれば地位点とかにしたいですねやっぱ これはまあでもしょうがないです ね, ね。ムーピンとやっぱも全然違う、これはあんまりね、ショックじゃなかったってことですよね。うん、こういうことももちろんあるんですけど、全然の、この何に期待してないことを考えると、まあしょうがないかなーと思って。はいチュンは2枚切れ、ハ、は、ツ、いここね、は1枚切れ。パーツは足りてるんで、ハツ、はい、が1枚切れなので、まあ安全度の高いチュンの方を残して、ハツと言います。なるほどもうハツが重なってもね、そんなに必要な手配ではないので。 感想はつもぎり。今回もネオモーテを目指してます。遠い面内側の歯が並んでいる、うんうでね。うん。やっぱ神ちゃんの三着目はね、もう普通に手進めてる感じがしますね。確かにあの今までとちょっとまた変わって。 自然ですね捨て灰が自然な感じですね4着目と点差がついたのが大きいんですかねそうかもしれないトンはい Q1 を仕掛けたこれでいい シ, シャンテンですね、まあ、何が使えなくても3品とかが貼れれば、うんうん、ちゃんと3色ドラドラで漫画のンのパイなのでいいですね、うん、これ結構いいですねかなり理想的ないいシャンテン最初に思い描いてた形になりましたね、うん テンパイ で,、まあ、できて上がれれば一番最高ですけど、うん、あとは、もう下茶のトップメートがどうなってるかトイの点測ではまだちょっと時間かかりそうな感じがしますが、うん、ピンズにいってるんだったらままだもうちょっっとかなって感じします下茶がねもう内側のハエも切ってますからねそうなんですよちょっと早そうに見えますね。 ちゃんの状況としてはリーチをかけることの方が多いんですかある程度の形になったらまあ役なしだったらまあ、今回強択2本と5本場落ちてるんであのオーラス伏せる状況にしたいんですよねなるほど先輩の点でも変わらない点差4000点以上なのでまあ、役割のピンクのみとかだったらまあ0点で歩、あのー、がるって選択肢もありますけどまあ、さっきも言ったように僕の条件をおっここで。 さあリーチが入ったローアン切り、うんうん、打点はねどれくらいなんですかねい今回これはねステハイ分からないなんでもあると思いますね松、ね、を選んだ形跡もなくて、まあうん、いっちゃえば結構手なり寄りのリーチ自然ですねでまあ上がればマンガンツモも帰らなくなる三ラスメトなので、まあ、結構 普通のリーチ、何でもあるかな、もう元からドラドラだったって可能性もあるし、普通のメンピンとか E のみのケースもいっぱいあるんで、これはね、アンパイも僕、今 E1 と言いそうしかないんで、2, 2枚、うん。これを手をこずすほどの降りる材料ではないなと思って、急走をまず1発目押します。あ、押しました、うん、なるほど。これはね、上がると僕、一気にトップにプに可能性が上がりますけど、放送してもね、まだね、結構やれる可能性あるんで。 自分の目から見てリーチ者、ドラがあんこだったりはないですもんね。そうなんです よ, よあとはどの順目までこの形で粘るかそうですね、終盤になったら降りる選択肢出てきますね、コ、うん、ーラス、このまま強弱3本になって、<笑>上がりトップになるかもしれないですからね、<笑>確かに続けばね、6本馬ですしね、うん、終盤どうなったかなってなって、安ンパイが増えてきたらって感じしますね。シーズンはどうですか チーソーもね。チーソー三枚目。チーソーは場に一枚。あとツモが。五回から。うーん、チーソー、ウーソーが三枚目ですね。どうですか。今回イーピンもリャンピンも取ってないんですよね。もう一杯行きたいところですね。あと四回ですか、ツモ。もう一杯行きたい、あ、四回か。行きます。もう一回。ちょっと今悩んでます。 押しどななのかどうなのかかうん、でも、かなりこれはいきそうですね、ちょっとやはりね、自分の、ね、優先して、ね、先点でも、かなりこの打点がありますからね、仕上がった時に1300の可能性もありますからね、やっぱり。いや、ただらね、結構通ってきちゃったんですよ、うん、これですね。 もうリ、ねね、ャン・ウパーピン相当危ない筋の一つですね、うん、なので僕はまあここで結構チーソーも通したこともあってあ、はいまあ、ギブサインが僕の中で結構出ました。ってなるとなので現物のイーソーちょっとねほかに2人通ってないんで E1 は通りそうなんでもうイーソーからちょっとギブします。ここでね聞きました、うんうん も1回消化したのも大きいですねさっきは残りつも4回だったんで、ねはい、しアンパイ2枚使ってもまだ2枚通さないといけないっていうのがあるで、えーうんでこれでウーソンも通ったんであ3ピン引いてたけど、うん、これでね、もしかしたら打ってたかもしれないんでそうですねこのギリギリのタイミングがあるわけですね、うんうん、まあこれもしかしたらレアンピンも通ってて 点3腕のテンパイで上 が, れた上がれるかもしれないですけど、まあ、ちょっと自分の中のこの判断ですねそうですねもうあの下茶が降りてることが結構判明したんでそれも大きいですかそうなんですそれでもう受けてるということがあったのでうわすごいななんとドラゴンコになりました、うん、でこれで何切るかってことですねあ筋の量増三分が一番 通りそうかな。e はそうですね、まあ、ーソーリアンゾ、サンゾとサピン。そうですね。すこれリアンゾ武通ってて、まあ E1 もさっき言ってるんで、まあ関連ゾもあんまりなさそう。確かに。で、まああと見えてるのが、まあ E1 もさっき言ってて、一日さの三色もなさそう、契約に絡んでなさそうなんで、まあリアンゾからます。契約もチェックして。そうですね。やっぱ。 んかうにはねてうかでナンなんか安全牌ですね。初4 ざわつきますけれども。そうですね。これを他から見たら僕がテンパってるかもしれないんで、イ、う、チ、ん、ャンテンのもしかしたら降りてくれるかもしれないですね。まあなるほど結構レアですけど、こういうのも細かいところ重要です。流局。で僕ノーテンですね。ね、うん、今回はリーチャー。神んの一人テンパイ。うん。一般ワンは実際通ってなかったですけど、あ通も通って持ってなかったんで当たらなかったですけど、まあこれで二人で降りたんで橋卓三本で。 上がり…トップですねトップさあこんな状況になりましたはい今回ねあのギリギリの中のこう攻めとあれがまたテンパイだと最後まで押し切ったりもあったんですかイーシャンテンですもんね、まあ、テンパイでも同じですね結構あ受けるタイミングが自分の手がペンサーワンで、ね、そんなに自信のある町じゃなくて、まあ、テンパイ脳天途中までちょっとこのシャアの時はまだちょっと粘ってたと思うんですよね、うんうん なんでまあちょっと降りっぽいことが見えたのでだったらこれ次の曲最終曲で勝負しようかって感じの作戦になると思うんで。実際はこうリーチとそしてトップ目のね動画も気にしての判断となりました、ね。はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。<音楽>さあオーラス第4曲六本場開始です。皆さん手配を開けてください。 供託が三本ドラがりゃんそうです、うん。松本さんはなんと上 が, 上がりトップになりました。このオーラス。はい、なんで。先手でもいい。役、まあ、を作るのがもちろんですけど、まあ今回ね。まあリーグ戦っていうあれの設定なんで。はい、RTD ルール。はい。三着四着は。まあ三着を狙いにきますよね。今回ね、二着だったりトップがかなり厳しいですもんね。そうなんですよ。でもそうなると。 あのー、無理やり大物手を周りは目指すというよりも一つでもこう今のそう着上を守るためとかソテンを回復するために、ね、そして現状のラス目の対面もマンガン作ると三着見えるんですよね、うん、マンガンで上がり三着なんで、うん、なん上がりにくるのは僕だけじゃないですね、うん、かなりこう自然に皆さん手配、はい進めてくるということですかそうです、ね、親の方も今僕と3000点以内にいるので農店、はい、で伏せることもできないの で, そうです、ね、普通にリーチに来る可能性が全然あるんで。うん まあ、この本場とね、強、あ、託、のー、を取るとかなり有利になることは間違いないんで、どなたもここは全力で上がりにいくためにやっております、はい、そしてこの手、はい、どうしましょうかこの手は、僕はまあ、役牌を重ねるか、も単すを、ね、ちゃん と, ちょっと見える手配なんですけど。 僕はこれもう役杯重ねるか単要に全力で注ぎ込もうと思ってますはいじゃあまずここ切らないってことですかそうですねまだ初一枚切れになったんですけど僕はこれ上がりトップの状況は切らないです何から切りますか僕はこのイーソードラリアンゾーなんですけど連想三像とか引いてドラ周りのターツで上がりにくい形はもう拒否しちゃいますあっドラ表のイーソーから先に打つんですけ、ね、ど、うん、はいもう9万もいらないんですけどもしかしたら一通って役がつくかもしれないんで 動けたり役が1つでもつく方が魅力的ということですかそうですねあとは中頃の中ちゃんパイ2から8の牌をちょっと集めて自敗に変わる材料を見つけていくって感じですかねなるほど、うん、これももう材料の一つでありますよね、はい、これで784も見えるんですけどそんな小難しいこと考えるよりは単ヤオか役牌って思うんで9割切っちゃいますはいでもう結構僕はもう仕掛け考えてますね どこからですか。僕は三ワンポンとローソチー考えてます。もう出たら泣きますか。出たら泣きますね。へえー、今までの松本さんとかなり人がね変わりますね。変わりますね。はい。やはりこのルール、このシステムでのオーラス転座すべて含めると、あの松本さんも人が変わるわけですね。そうなんです。これでまあ発ていきます。親の現物の方の名を残して。はい。これでまた泣く配が増えましたね。三品。うん 上がりトップってなるとかなり変わりますね、打ち方。どこまでて、ハイが短くなっても、そうですね。またこう、3着、4着が遠いのもね、前だけ向きやすいですよね。うん、そうですね、着落ちの心配がないんで、おこれいいですね。これで、手役もね、自然と絡むようなチーピンを引きました。うん、もう、太陽が上がりトップっていっても、リャンマンが入っても、全然嬉しくないし、動きにくくなるので、もうこれね、チューン2枚入れになったんですけど、もう切っちゃいます、岩。 あ、自配じゃなくて、うん D1、切り、まあ、これがね上がり優先っていってももしかしたら今3着4着目からリーチって入ってほうしてしまったら終わりなので、うんうん、もう形がこれでできてもう全部なく準備整ったならばシャンテンだけこう、ね、安全牌配があるように見えますねはいリャンマンはねちょっとやっぱりむしろ遅くなってるまで一目ずつ完成するけど遅くなってるまであるんでこれは切っちゃった方がいいかなと思います。なるほど、D1、切りますはーい ここからでウッパー1泣くがちょっとどうか難しいですけどねンンズの唯一こうタヤが決まるとこですね、ンメンちょっとね9ピン9ピン3枚切れてるんですけどまあ678とか単葉を見てるんで、はい、9ピンの3枚入れはあんまりどうでもいいかなって感じですけるか、うん、あこれもいいですねおポンの動きが増えますね、うん、これだとこれでねもうちょっとターツも足りてきて単葉が結構見えてきたんでチュン2枚入れなんですけど な1枚入れの何のほうに切きます、僕はちょっとね、これもあタ、のーツが足りてきたんで、安全度を見つけてって感じですね。これでもうね、2段目に差し掛かったんで、もう全部注意しようと思います。9ピンはね、もう全部見えましたしね、そうですね役があるローピンしか残っていませんし、本点も、あこれはパン、うん、さあパン、ね、パーピンを仕掛けた。 これもね、チーピンも結構利用頻度が少ないんで切っちゃいますい、うん、トップ目のしもちゃも降りてはいられないうん三ピンがね、ちょっと2枚といかないしびれる点差になりましたねなりましたよく、おっ一緒に入れました さあこれでいいシャンテンテどちらかます、はい、これ念のためね3ピンが2枚入れになっちゃったんではい、はいそうですねまあ、ペイはさすがに使いにくいんで切られると思うんでペイ重なった時に2品数ピンできるようにチュンからいきます安全度的にもねそんなにチュンのが安全ですけどペイは相当安全な範囲なのは間違いないんでちなみに3万ポンもします3万ポンしてペイ打ってってことですかそうですね目いっぱいもう重なりも全部マックスで見て やっぱ6球層の肩刈りと2枚入れの換算品が薄いからこそ3万本しやすすいですねん、うん、そんなに魅力的じゃないですもんねんあこの変化はこの変化は、えー、リャンピンを引いた時に小ーパースを払う可能性があるの で, でしかも親の現物のリャンピンがあるということで、えー、僕これペイ切りますなるほど、うん、リャンピン引いたら相ズに手をかけるんですねです、まあ、もちろんブロピン引いたら肩刈りのテンパイ取るんですけど、うんうん まあさっきねパーソンの手出しが親に入ったんですよね。はい。まあ、お。神ちゃんも動き出しました。そうパーソンの手出しが入って、はい、ローを持ってそうなんですよ。なんでまあロッキのちょっと肩書き部分がよりちょっと悪くなってるというか。で、あれはあの急走大地だに切って て, ーーっってあの局面でパーソン引っ張るってことは7というよりも6だったりがありそうですよね。 なんで、まあ切りたいんですけど、ここで難しいですね、これで、まあ、中ちゃんぱい先切りして、関佐土地で今、チュン、照らしてきたんですけど、これも張ってるかもしれないんですよね、いやかなり天パイに見えますよね、いいシャンテンの可能性もありますけど、はい、なので、はいいシャンテンだと仮定したときに、このリャンピンがあとでローになっちゃうのは嫌なんで、も う,、はい、もう順目でリャンピン切ります。なるほど、はい、いろんな思、ね、考、思惑あったんですけど、はいこれはもう、この形で結構、勝負するしかなさそうですね。 ちゃんもね満貫上がられるとラスネにな着順変わってしまいますからね、仕掛けていっています。まあ、一番、速くが上がってきそうですね。まあ、2000点とかあったら親の方も打てないので親は単ヤに打たないように降りるだけですね。うん、急走は泣けない。ね、なんで、んんまあ、これ、急走泣けるんですけど、はいまあ、もっと終盤だったらチーする作戦もあります。親が受けたたなって思ったら あなるほど究極能天敗の天手にトップになるケースもあで、ね、まだこれは2枚目の急走はスルーします、はい、シャアですねこれもね安牌なんでもしかしたら対応じゃないケースもあるんでしかも役牌なんですけどシャアシャアはですねこれ、はい、今 持ってる可能性あるんですけどもしイーシャンテンだったらしたらシャアポンってすぐ切られてツモって言われたら最悪じゃないですか粘着、うんうん、だから親がちょっと降りたなって思うまでちょっと待ちますええー、そうなんですねこれはシャアあのシャアが当たりになってる場合って今切っても後で切っても多分ロンなんで、ねうんうんうんうん、なんで今しイーシャンテンだった場合にシャアを泣かしてすぐツモ上がり決着になった時は、えー もしかしたらその終盤までイーシャンテンの可能性あるじゃないですかシャアバックの時にイーシャンテンならばギリギリまでテンパイを入れさせないようなですねそれでもしかしたらシャアが終盤でシャアがポンで済んだ時に自分がテンパイでテンパイの点で変わるみたいないやいいですねそれがちょっと欲しいろ、ね、んな思惑がありますねうんここで<笑>やべ<え笑>ラス目のトイメンからリーチねえ満願上がると3着が見えますから、うん それは攻めてきますね。そうですね。いやー、これもしかしたらシャアが切られるかもしれないですね。三ピンが出てきた。これで。ローソーなら上がれる。はい。先輩。シャアには何の声もかかりませんでした。かかしたはい、これで上がったらトップですね。はい。あとハレマン積もられても。やっかびでトップですねあ、確かにリーチシャア。いきますね。いやー、どうなるんだ。 肝臓は現物ですね。大丈夫。いやー、ついですね、これ、はい。もう親はね、もう上がってくれって祈るばかりですね。三千六千はやめてくれと思いながらですか。すねうん、これも厳しいところですが、いきます。押し切る。あ、このウーピンに。親も。いや、これ相当強いです、ね。仕掛けていきましたね、打球は。そして積もったチーピン。 ねえわ<笑><笑>あ、でもそれちょっと惜しく感じますね。うん、なんかちょっと羽もありそうな、ねはい<笑>。実も思うん思う も, も裏思う裏。はい。2646?2400 千千の6本場でしたね。やっぱローソーきつかったっすね。そうですね。きつかった。やっぱローソー持ってたっすね。 合ってましたね読み通りやっぱローソウうんやっぱテンパイでしたかいやーかなりまあ結構もうこのままいってもきつかったなって感じなんでまあこれはしょうがないですね、うん、結構ピント的には結構合ってたかなってローソウ払いたかったんでまあ、こういうの引いてまあこうやってやりたかったみたいなところちょっとあったんでまあでもこういう展開よくありがちなんで、うん、まあなんとか連に絡めて 惜しくもトップ取れませんでしたが、しょうがないかなと思います、はい、さあ、マージャンの匠、松本さん、すべて打ち終わりまし た,、はい、した、お疲れ様でした。 結果は二着ということでかなりの最後ね追い上げがあったんですけれども惜しくも届かずまあそうですねやっぱりあのルールによってこの RTD ルールによってもまた最後の戦略が結構変わってくる素点とかよりもトップがより大きいルールだと選択が変わるんでまあ親で大きいの上がれてまああとちょっととがあったんですけどまあ自分だけに結構よくやれたかなとは思ったハンちゃんでした、うん、思考はどうでした結構打ちながらすべて喋るというのは今まで経験ないなかったです、ね、多分と思うんですけど 視聴者の方も、やっぱ僕、まあ、そのとってどんなことを考えてるんだろうみたいな思ってる人もいたと思うんですけど、はいまあ、僕はこんな感じですね、本当にあの高い手は狙おうと思って、打点とかリーチとか大好きなんで、うん、高い手はまず狙って、相手との状況判断で、妥協、妥協、妥協だったりとか、うんまあ、なんかバランスよく打っていきて、本当、バランスって言葉って結構ありがちなんですけど、僕の中だと、まあ、そのベストなバランスを打ってるつもり。 ととても大事なことです、ねはい、それが結構、一番大事だと、仲なすりも泣きすりも僕は問題あるかもなって思ってて、うんまあ、村上さんと郷さんがいるねあれだったの、その後のの匠に対して、そのセリフはとてもひど、ね、<笑><笑>いやでも、二人のいいとこすごい僕、いっぱい盗んでるんで、まあ、そういうところをまあ勉強して、どんどん一番よりマージャンのこのバランスがいいっていうのに近づけていくのが、このマージャンの面白さかなと思っさかなと松本プロでしたありがとうございました、ありがとうございました。 そしてプレゼントのお知らせがあるということで、はい、お願いします。プレゼントですねご、はい、ご視聴ありがとうございましたでです、ね、今回は視聴者プレゼントということで、えっと、YouTube の方のね、まじゃのたみコメントしていただいた方から抽選で2名様に、まあ、ちょっといるかは分かんないんですけど僕のサイン入りのチェキをプレゼントということで、まあ、コメントしていただいた方から2名。 抽選で選ばさせていただきますなので、まあ、ぜひどしどしコメントお願いいたしますありがとうございました